キャンプかは選ばれまうのはだおははこの時を待っていたこの一瞬のために生きてきた変変雪だるま出陣 あんた遊んでないで救助行きなさいよ違うんだ僕は真剣に雪だるまやってるんだ声で僕ってバレるから瓶投げないであ足遅すぎて間に合わん 雪だるまの意味よみんごめん僕肉壁してくる最初から普通に助けに行けばよかった。